ハイファーイブです今回は、えー、特別ゲストをお呼びして女の子女性に向けたこう留学情報をお話ししていこうと思いますそこで今回お呼びしているのはこちらの方ですどうぞイエーイ いろいろとですね留学をするまあ留学を考えている女の子に向けて、うん、まあ貴重ななんかアドバイスもらえたらなと思います<音楽>まず阿部ちゃんは留学してどんくらいになりますか そう今ですね5ヶ月経ちましたもう5か月経ったんだそうですあともうちょっとで6か月半年になります来る前と来た後、うん、なんかこう大きくイメージが変わったものってありますかなんか私個人的な意見でいいんだよもももちちちろろろんんんあの私は 日本人じゃない感じの人だと思ってたんですよ、うん、みんなにこうそう言われてたし自分でも海外のものが大好きだったから、うんうん、でもここに来てもう自分が日本人だっていうことにうん本当に嬉 し, 嬉しいしすごい誇りに思 う, う日本の素晴らしさを知りましたね化粧品とかって気になるところだと思ったけど あ, ある よく あ, るあれなんですけどカナダとか海外に来たらあんまり化粧しなくなるんですねうーんなんかやっぱりこう趣味思考が変わるというかこの現地の人もあまり薄化粧だから、う ん, なんか、うん、マイカーとかじゃなくてそれが美しいと思うようになっちゃうんですよあ本来の自分が美しいと思えるようになるそ う, そうそうそうそ う, そうおー不思議なるほど私はだからあまり化粧品を消費してなくていまだに日本のものを使ってます化粧に こ, うこだわる必要が日本よりも少ないって感じか少ない少ない 本当に少ない。人にこう見られ方はあんまり気にしなくなるっていうのも一つあるか、ね。そうそうそうそうそうそう、やっぱり日本ってやっぱりこう韓国メイクが流行ったりとか、こう並行メイクが流行ってますとかいろいろあるけど。もう体はもう自分の顔面で勝負つかなく自分の持ってるものが美しいっていう、なんかやっぱりそういう価値観を持ってる人が多いので。うんうんうん あんまりこう何かに寄せてこうどんな化粧しようとかもう悩まない前にけみたいな<笑>口紅みたいなか日本人だとさ、うんうん、ウエイトがちょっと大きかったらさ露出の多い服とかって結構避けがちや、うんうん、でもこっちの人って普通にこう、うんうん、あこういう人もそういう服着るんだっていう人たくさんおるよねそうそうそうそうあの ね, 生理用品はね日本のものが 一番クオリティ高いうもう、ね、あ海外のものを使ったことあるんだあるある、はいはい、日本のものを使いたくなかったのもったいなくて可愛いしすごい性能いいしでもねマジで卵焼きではみんな本当にこんな分厚いの<笑>バッグに入るわけないと思ってあのなので私はあのナプキンじゃないものを使ってますあはいなるほど<笑>日本でもそうだったんだけどそれももう言いたいことがたくさんあるああそれもこっちの もう性能が悪い本当にもうチープ素材がチープー何大量生産してんのって感じでもかといって日本のものをたくさん持ってくるっていう必要はないちょっとねあのお値段のあるものを買ってますねあとブログとかあるちゃんと海外の先輩たちがあー 残, してるんだ残してきたここのこの製品はこういうのでしたとかこれ使ってみましたでもちょっと肌に合わなかったですとか <笑>投げるぐぐ<笑>こうよく留学に来ると太るっていう。ま、う、あ、ん。うん。俺ね痩せたいんよね。言うても七キロぐらい俺痩せてるんよ。超、うん、痩せたよね。そうそうそう。じゃこの、ね、から七キロ俺は痩せてる。<笑>うんうん。阿部ゆいはどう？<笑>私太った。あ太るんだ。そう何キロかは分かんないんだけど。 太ったよみんな私私ダンスしてなかったらもっと太ってると思 う, う結構ストレスとかもかかってそういうのが体験に出やすいけんね女の子は確かにそうそうそ う, そ う, そう私んで太ったかってあの暗黒の時期があったわけ暗黒時代、ね、何, 何もかも分かんない、ね、そうそうそうそれでこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう 日本みたいにこう「フ、はいはい、んってこう「フんってこういわゆるこう肉好きがいい人がそれキュだなって思うの。結構日本だと マヨジタイプというかそうそう上も細くてそう<笑>ももももちュっと細い人がっていうか人気やけどやっぱ海外はちゃんとこうシェイプフォルムが出来上がってる方が好まれるから一概に太ることが悪いことというか、うん、人気が落ちるってものでもなく肉付きが良くなると逆に海外の人からモテる う, うんモテると思う、うん、そしたらメリットよねメリットだねう ん, うんそしたら次のお話はですね引き続き阿部結衣ちゃんに登場していただいて今度は「 海外の恋愛事情に関していろいろ阿部結衣ちゃんにねほりほほり聞いていきたいと思いますので次もぜひお楽しみにお待ちくださいぜひこのお話面白いなと思ったらグッドボタンそしてチャンネル登録もよろししくお願いしますもちろん概要欄に貼ってある阿部結衣ちゃんのチャンネルもぜひチェックしてみてください私も出てますんでよろしくお願いします。ハッシュタグ更新ー